ここは反られてるもんでも白アーマーや<笑>ちょドロー見てよ<笑>ドローはあれ絶対弾当たんないでしょ<笑><笑>やば<笑>あれずっとずっと<笑>あそっちもいいんだ追いかけて追いかけて<笑> 刺した一人刺したうわっうまっ<笑> 無理無理無理無理あ、ベッパにやられたベッパにやられた<笑>ドロー飛ばせドロー飛ばせドロー飛ばせドローの回収や角に隠れて <笑>当たんないから、そかなさいいんだろん。 <笑><笑>確かに立って操縦してるやつ珍し い, かった<笑>どういうのハハハハハやハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 来た来た来た来た来た来た来たよこっちあっ